平成30年4月24日、陸上短距離種目で世界的に活躍する末継信吾さんが阿蘇市役所を訪れ、佐藤義雄阿蘇市長と対談しました。末継選手は熊本県の出身で、2008年の北京オリンピックで 4×100 メートルリレーで銀メダルを獲得した後、3年間休養していましたが、その期間中、 阿蘇市に幾度となく訪れ、阿蘇の雄大な自然に触れたことで自分を見つめ直すことができたそうです。また、既存の枠にとらわれない自由な走りを共有する自身のプロジェクト、イーグルランの取り組みを紹介し、阿蘇市の商店街や田園風景の中で子供からお年寄りまで地域住民が主役となった運動会をやりたいと、 阿蘇市と連携した市民参加型の構想について、佐藤市長と語り合いました。対談の後、阿蘇市からはこれからの展開が楽しみです。今後開催される様々なイベントなどで協力をお願いしたいとコメントしました。